ですからですね皆さんはまあ作成されてまあ1年弱わたっていると思うんですけれどもそのなぜマイナンバーというのがですねあの、えー、できたのかということがですねあの手にした 方々はですねもう分かっているのでしょうかそれとも分かっていないのでしょうかそれとも全然その変化がねあの見られないのでしょうかっていうところをですねまあ皆様方にですね、まあ、お聞きしたいのですが。 えー、そういうことが、まあ、見えてきていないのであまりその効果が出ていないのかなという感じは、まあ、受けていますけれどもですね、あのー、窓口でですねマイナンバーについてご説明されているのかどうかすらもちょっとですねあんまりちょっと感じられないのかなと。本当にその おやくさ様がですねあの説明しているのかなとちゃんとお伝えして渡しているのかなというところですねちょっと疑問に<笑>まだちょっとねあの引っかかってるっていうか何てうかうはっきりしないっていうね曖昧なねあの感じでおりますけれどもま あ, あの私がですね窓口に取りに行く時まあ窓口についてまあ カードをですね、受け取るのですが、まず、説明してほしいんですけれども、こちらの方から、もちょっとお聞きしたいんですけれどもと、まあ、今あの、お見せしたカード、カード類ですね、を持って、これは、その、ころこと、どういうことなんですかと、ま, あ、まず、カードを見てですね、 確認をした上でですね、その質問を、えー、してみたいと思っています。どう答えるのかということですね。あのこういう場合はどうなんですかとか、いう感じでしょうかね、はい。それともただ単にね、そのデータを集めて、その国がですね、データを集めてどうなのかっていう比較をするだけなの。 だけのものなのもなか収入は、まあ、私みたいに生活保護を受けている方もしくはそのお仕事をされている方ないしはそのこのパソコンでですね収入を得ている方、まあ、大きく分けてこの3つの収入の収入の あの方法がですねありますけれども果たしてどうなのかとまああの契約というものがありますよねあの仕事に関してもそうですし物を買う時 の, その契約もありますしその契約っていうことの意味ですねあの やっぱりその現金そのお札お紙札それもしくはコインをそのまだ使っていかなきゃいけないのかとかですねあのー、本当にあのー、銀行窓口があるということはですねつまりまあ現金で あの、使用していくのかなという感じですね。やっぱりマイナンバーカードと普通のその銀行カードとかですね、クレジットカードがどういう意味を持つのか。私はですね、その銀行カードとかですね、クレジットカードとかはですね、もうこれいらないんじゃないかなと思うんですよね。で、その、要は、 一つのですね、マイナンバーカードで、お国がもう銀行。手続きも、その国。そして仕事のその内容ですね、いくらぐらい働いたのかという、そのデータを全部国。今日ってありますよね。あの、だーそう大きいですね、その、あの、要は中枢部、本部、要は中核。 核の、えー、コンピューターが、まあ、今日っていうあれですけれどもやっぱり国がねそれを作成しているということは国が全部面倒を見なきゃいけないってことになってきますよね筋的にはもう個人でやってくださいという問題ではなくなってきますよねそうなるとその一人一人のそのデータがねやはりどうしても必要だということで あのマイナンバーカードを作成するしたっていうね、まあ、全く新しい形でですねあの一つにするっていうことなのではないでしょうかねまあねそれがそのなんて言いますかね要はあまり変わらないのであればですね作ってもあまり効果がないということなので。 劇的に変わるのであれば、それはもう本当に劇的に変わるのと直結していますから、あのー、本当にね、それによってね、本当変わってくると思いますね。どう判断するのかによって、この人間のその大人たちがですね、どう判断していくのかによって、あのー、使い方ですね、使いこなし、その銀行、 クレジットカードとかですねこれを使いつつ、マイナンバーカードを使いつつ、で、パスポートがあるでしょう、パスポート。これパスポートっていうのはですね、飛行機に乗るためのそのパスポートなんですけれども、その機械でやってませんよね。その人間がチェックして初めて通れるっていうね、システムですよね。で、このシステムが、 変わるのかかどうか要はですね、その通路を通るときにですね、まあ、カードを入れてですね、あの、認証確認ができる、なおかつお給料とかのですね、その金額もね、これがいるぐらいで、この方はこのぐらいの金額で取れると、乗れるという、うん、その全部のですね、総合的なことがですね、このカード一つでできてしまうというね。 買い物も、あのー、もう全部そうですね、どっか移動するにでもですね、もう本当に車の件も私話しましたよね、ハンドルは い, らないりませんと。ね。だから本当に総合的に、想定的に考えてどうなのかということで、もうまた再度ですね、あの お話ししたいなと。あれですね。そうしますと銀行がどうなるのかと。で、銀行はですね、銀行でまた違ったさ、そのね、あのー、ま、新しいね、あれで、を変える。っていうことでいいと思いますね。これ。そうしますとですね、銀行さん楽になるんですよ。いいですか わざわざそこにですね、仕事をしなくてもいいということになるんですよ。で、ちょっ と, ということは、つまりその時間をですね、自由に自分で使いたい時間に、もう、こう、変わる、変われるんですよ、これ。ね。銀行さん、まず。で、なん、その、郵著、郵便局っていうことでですね、その郵便局がなぜ郵著銀行にしたのか、 っていうこともですねこれ郵便局っていうのは切手とかありますよねはがきとかそれとか、まあえー、荷物をは、あのーね、こうどっかへ運んでもらうとかですねそっちとちょっとね分かれますよね銀行は銀行としてで そ, のそれ以外の雑用 の, その仕事は雑用の仕事としてそれだけやればいい話だけの話です。 っていうことは、つまり、コンビニエンスストア、これ、やってますよね。ね。っていうことは、つまり、この郵便局も、配達。配達が重視にな、重要、重視、重視になりますね。それ、それのみ。あとはもうコンビニとかですね、24時間体制のところにですね、置いておけばいいだけの話ですから、 そこからそのね要はその荷物を取りに行くのかってことねすればいいだけの話ですよね本当に本当にコンパクトにコンパクトにですねこうあのなっていくっていうね自然のねあの流れですね現実ねもう一変にはではなく知ったらじゃあどうすればいいのかってことを一つ一つこう変えていく いく流れになってしまったってことですねあのもう少しですねもう少しですよねそうするとねまあ今ちょっと曖昧ですけれどもまあ切り替えの時期なのでもう変わっていくな変わっていくな変わっていくなっていうのがねよくよくはねわかります変わってきてるなってね だからあの配達の方もですね、あの楽にですね、車その自家用車分でもいいですいいじゃないですか。そのハンドルがなくてね、ただ座ってもう自由にご飯食べるま食べれますし、その現地までね、あのいろいろそう地図とか見ながらもできますし、だからハンドルはいらないって言ったんです。邪魔だって言ったんです。ハンドルがくるくるくるぐ動いたら目にや。 そのちらついたでしょ邪魔でしょっていうことなんです。だからどうせ買うなら私はハンドルがない車を買いたい。ないしはハンドルがない車を注文いたします。はい。オーダーですね。はい。オーダーがいいですね。ということですね。本当に私がね、言ってることってね、本当にね、あのー、 な、何々的っていうんですか合理的っていうんですかね<笑>どうせならこ、どうせならこういいんじゃないのっていうね。感じですね。あの、格好とかね、だとどうでもいいです。まず、自分でって楽な、楽かどうかですよね。購入してね。快適さとかですね。あの、機能性ですとかね。ほんとね、使いにくい、狭いとかね、いや、じゃですね。 絶対それだけ嫌だなってねだったらボロ屋でもね広いねその平屋やね平屋ありましたでしょ昔ボロでもね広いんだったらそっちの方がいいなって思いますね狭いよりも極端なこと言うとワンループよりもっていうことですかねはい広さを選びますねそんな感じです ここまで。